なお、長さの指定において、今 EM トを使ってましたけど、EM トロは文字 M の幅なんですね。で、EM を使うと、文字を多くしたときは、その文字の幅が多くなるわけですから、自動的に多くなる。という意味で、文字サイズを変えたときに自動的に対応してくれるという利点があります。ピクセルとかセンチメートルとかも単位として CSS は使えますけども、これらは固定されてしまいやすいので、どちらかというと EM とか EX を使うのがいいでしょう。 えー、では、いよいよページ全体を見てみましょう。ドクタイペ、エッテム、エッテム、ヘッド、メタチャーセット、タイトル。で、から CSS に入って、ボディの周りは余白持たないように、マージン0 p ルマージンの話は少し後でします。それから、今の、えー、このメインの部分の、えー、ディスプレイグリッドの設定はこうなります。そしてですね、えー、今回は、えー、このヘッダーと、えー ボイメインとサイドと、えーですから、ここはヘッダー要素を使うこっちはアサイドを使うそれから、えー、ここはセクションを使い最後はこれはフッターを使いなので、えー、ヘッダーはグリーンドよりは A。だからこの A っていう場所がヘッダーでしょ で、バックグラウンド。これは前からあったの背景ですね。背景の色はこう。パディングはですね、この内側の余白を決めます。これはまた後でたもう一回説明しますけれども。で、えー、アサイドはあ B。この B というのはこの領域がアサイド。で、別の色になります。から、えー、セクション。このメインの部分は C。ここですね。えー、ここはまたちょっと別の背景にします。それから、フッターも、えー、フッターはこの D の部分。 そして、えー、あとは、まあ、アドレスっていうのはちょっと後で、えー、重視はありますけどもいよいよ、ここから中。えー、ここはですね、サンプルなので、このヘッダー、セクション、アサイド、フッターの中が、えー、ちょっとしかないんですけども、実際皆さんがページを作るときは、このヘッダーとかセクションの中を何行にもわたって、必要な内容を入れてください。まあ、ここでは簡単に、えー、ヘッダーには、アサンプルペイっいうタイトルだけがあって、 セッションには ABC っていう段落があって、アサイドには小文字の ABC っていう段落があって、フッターにはまあコンピュータリタシーって書いたアドレス要素がある。なのにアドレス要素はこの、えー、右揃え。そういうふうになってるんですね。ではですね、えー、実際にこれを表示するとどうなるか。ちょっとこっちで。 これは今お見せしているのと全く同じものですけども、これをブラウザで表示すると、こういうふうに、確かにヘッダーの部分、左のサイドバーは一番下まるね。それから本体の部分、の部分。じゃあ、例えばですね。 今はこのフッターの部分がサイドバーよりも短い、こっち側だけになってますけども、このグリッドテンプレートエリア、ここですね。ここを B になってますけど、これを D に変えると、これが全部こうなりますよね。D に変えてみましょう。 そしてもう一回表示すると、今度はこのようになります。で、じゃあ、あるいはですね、今ここは右サイ、左サイドバーなんですけど、右サイドバーの方に変えましょうとかなった場合には、今度はですね、こっちを本体を C にして、こっちが B ですから、その時はですね、こっちが8 m 1ファイルですけど、これを逆にしましょうね。ですから、 えー、ここを 1fr の 8bm にしましょうね。そうするとこっち側が狭くなりますから。で、えー、こういうふうに、えー、本体のメインページがあって、右側にサイドバ、えー。もちろんこれまたこっちを戻すこともできますも、今度はじゃあ、えー、っと、この cbdb、ここですね。えー 今度は右サイド側が一番下まで。こういうふうに、この ABCD という領域、どこにするのっていうのを指定すると、その通り片手ができて、サイズ、幅とかはここで指定すればいい。そういうのが、このグリッドレイアウトという機能でできているわけです。実際皆さんが作るときには、この中の ABC とかいうところを、例えば、 なんか、まあ、変えれば、ここには変えると。まあ、実際には内容をいっぱい作っていただけばいいわけですね。うん、では、次は CSS の、先ほども出たところ、マージンとパッディングという話をします。それぞれのこの要素の部分を見やすく表示するのには、まあ、CSS を使って空きを調節することが大事なんですね。マージンというのは、この要素の周りにある領域がマージン。 で、えー、上下左右とも、えー、マージンがあります。だから、マージンといった場合は全部同じ幅になりますけれども、マージンロフトとかマージンライトとかマージントップとかマージンボトムというと、どれか一つだけを調整して指定することもできます。それからですね、次にパッディングというのもありましたね。さっきはパッディングの方を使いましたけども、パッディングはですね、この要素の内側のこの空きなんですね。じゃあ、 何が違うのかというとですね、枠線、枠線をつけるときには、マージンとパディングの間のここが枠線になります。だから、枠線をつけながら、このマージンやパディングを変えてみると、どうなっているかわかる。ます。バックグラウンドは背景なですね。あと、もう一つ注意することとして、マージンというのはですね、二つの要素が隣り合っているときには、そのマージンは重なり合わされます。 だって、この周りにこんだけ予約が欲しいっていうのと、この周りに予約が欲しいっていうのは兼ねればいいわけですから。だから、マージンは重なり合って、まあ、広い方のマージンになるということですね。まあ、そういう仕組みになっています。では、演習さんですけども、演習さん先ほどのブロックレイアウトの例をそのまま動かしてみましょう。うまく動いたら、まあ、グリッドテンプレートエリアを変更して修正してください。から、ブロックの数を増やしたり減らしたり、この方がちょっと面倒くさいですけど、もやってみたら。 最終的には自分が自分のサイトを作るときに使いたいと思う色使いや配置のレイアウトを作ってみてください。